始まりました。ありがとうストレッチ。今日も元気に行ってみよう。いや素晴らしい朝でございますよ。はいちょっと運動お願いします。 こちらのように「愛してる大好きありがとう」の言葉を言いながらストレッチを行うという画期的なシステムでございますこれねこの言葉を使うことで自分のことも愛せるしそしてボディさんがどんどん緩んでいく脳みそも緩むいいですね脳みそを緩ませることも重要ですよということでありがとうストレッチ一緒にやってみようおはいさあこちらですねまず何をするかっていうと いつもお伝えいたしておりますがこちらじゃじゃーん、ビフォーアフターをチェックしますので、まずはあの、ね、最初に、ね、ご自分のボディが今どういう感じかっていうのを知ってからやるっていうのが重要です。さあ始まままってますよ。はい、行い行しょう。 ではこの愛してる大好きアリアとうの言葉はですね2回ずつ言うと8カウント1回言って4カウント2回言うと8カウントになるので8カウントで1セットで思ってくださいそして1セットを行ったらあの大ワ1セットでいきますさあおはようございます始めてまいりましょう1セットを2セットの時はワンモーセットって言いますのでそれで行ってくださいはいでは前屈チェック さあご自分ののボディ感感じじは、ね、どんな感じかチェックします調査ポジションにしたら両方の手を前にしてゆっくり下ろすあちょっとシスタも今ね背中さんがまだ固まっておりますよ、はい、足の指の位置がどの辺かっていうのを覚えておいてくださいで今ご自分の背中の位置とか膝裏の張りももの張りとかも覚えておいてください膝の隙間ここシスタも今 手のひら1枚分しっかり入るぐらい空いておりますけれどもこれが終わった後にだんだん落ちてきますのでその変化も気づいてくださいはい、ではまず足先からいきますありがとうストレッチさんはですねいつも足先からです左足さんの上に右足さんをのっけますで足の指を横に開いて縦に振るという動きからですいきましょうせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔で、ね、笑顔でありがとう。 笑顔にして呼吸をし、えー、と声出すことも呼吸につなが る, つながるねなので声も重要ですはい、では手と足をぐさっと結びましたで足の甲の上側を持って足先をねじります足先ねじりせつま先ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい、では土踏まずのちょっと下側を持ちます見る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 あのつま先が、ね、床についちゃう方はお膝をちょっと上げていただいてもいいですボディごといきましょう肘も大きく回しますせーの愛してる大好きありがとうもうワン愛してる大好き笑顔でねはた回まし愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き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 左脇腹さんをちょっと痛めております<笑>右足さんのふくらはぎさんを床に置いたらふくらはぎ全体をもみますキュウイの塩もみストレッチせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい、ではですね、えー、ふくらはぎさんをそのままで、膝のちょっと上の内側結界さんを ぐいぐいやりますきっかりぐいぐいせーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。いいですはいでは内ももさん全体です、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。ナイス。ではこのお膝さんをひっくり返しますよ。右足さんを下について。で右足さんのふくらはぎ外側さん、せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではお膝右足さんのお膝を立てます左足さんは前に持ってきてじゃあふくらはぎの裏側を親指で押しますせーの愛してる大好きありがとう声だしね愛してる大好き笑顔でねはい膝のちょっと下です膝下グリグリ膝のちょっと下の骨のゴリゴリしたところを押しますせーの 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お膝のちょっと上です。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。膝周りゴリゴリせの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、いいです。はい、では、このお膝さんを伸ばします。ももの上さんです。ももの上さんを肘でもいいし、グーでもいいし、パーでもいいです。 せーの、愛してる大好きありがとう愛してる<笑>結構痛いですよはいでは膝お膝さんつま先さん内側にしてももの横さんを肘でグイグイせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンもスとここに行きます よ, よくほぐして愛してる大好き<笑>ここをよく張りやすい愛してる大好きありがとうここがね硬くなっちゃったね腰に行きますよ はい、気をつけて、はい、左足のくるぶしさんを右ももさんのもも横さんに当てますでこれを動かしてくるぶしでしごく感じつま先をひざさん内側に入れておりますで、えっと、盛大に行ってくださいせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きワンモーセット」愛「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイスいいです、はい」ではこの足を下ろしました でおぐさっ、はい、と刺してぐいぐい、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はい、では、ももの内側をがっつり持って、もも内ゆさゆさん、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はい、もも外側もゆさゆさします、がっつりつかんで、せーの。 愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。はい、ではこの足さんを後ろ、あごめん、膝裏さん、膝裏さんをぐいぐいやります。肩下げて、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、そしたらこの膝下さんをブラブラします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう 力抜いてどうぞ。はいでは手の位置をちょっと下げます。先生ちょ伸ばして先生の愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。愛してるちょっとずらして先生の愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はいではこのお膝さんを後ろに置きます。あの右足さんが後ろで左足さんが前のマーメイドつわり横つわりでございますよ横つり。 はい、そしたら、右のね、股関節ちょっとね、こう持ち上がっている方いらっしゃると思います。お尻の下に隙間が空いている感じ、ここもちょっとチェックして。腰骨の横をぐっと落っことしたところをぐいぐい手で、両手で体重かけてほぐします。腰骨に手を当てて、はい、体重をぐっとかけたら、どうぞ。愛して、大好き、ああ、ありがとう。愛してる、大好き。笑顔で、ワンマセット、愛してる、ちょっとお尻側にも。 ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、いい で, す、はい、では背筋を伸ばしたら両方の手をお膝左足さんの膝の外に手を置いて右足さん右手は右のお尻さんで右の腰骨さんを左膝側に持ってくる感じにして骨盤を転がします骨盤転がし、はい、この時毎日した時は胸を起こして。 後ろにしたときは背中を丸めておへそが天井向き盛大に行きます後ろからせーの愛してる大好きありがとう皆さん盛大に大好きそして脇腹さんがちょっと痛いね愛してる大好きここありがとう愛してる大好きあの脇腹さんで、ね、負傷してワンモンセット愛してる大好きああ脇腹さんをいつも使ってることがよく分かりました負傷したら大好きナイスいいですはい では、先生ちを伸ばして、ここボデに垂直軸をしっかり作ります。ただ左手さんは左の腰の横、右の骨盤さんと肘と肩をぐっとねじります。骨盤ねじり、肘だけじゃないですよ、骨盤ごと動かして、せーの、愛してる大好き、皆さん盛大に、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好きナイスはいえっ、ー、と骨盤ねじりで片足終了ありがとうございますシューシューここまでバッチリね で, できましたいいですはいでは足のチェックです右足両足三前のえっ、ー、と調子さんにしてください調子足を伸ばして座りますで今やった右足をねチェックしましょうどうぞタダシュシュさんぶんこの背中の位置が落ちましたはい手の位置もね えー、とかかとの方にぐっと来てますこっちはいでは左手さんはまだ土踏末の上あたり背中の位置もこのぐらいね全然右足さん側と左足さんが全然違うねはいということで片足終了できました頑張また自分とみんなにまず拍手バい、バち。はいでは水分取ってくださいデトックスデトックスですから水分お取りいただいてはい花さんご参加ありがとうございます はいあのー、水分は、ね、いつでもおとりになりながらやってください ね, ね、えー、このストレッチするとリンパが流れますのでリンパさん流れると、あのー、老廃物をお出しになってくださいますそのためにも水分が必要どうぞうん今日もとっても では次は左足さんをッ左足さんを開いて縦に振ります。声出していきますよせーの 愛してる大好きありがとう。愛愛ししててるる大大好好ききお隣ナでは指をぐさっと組みます。手と足で握手しております。はい 手の足の甲のところをガツッと持ってつま先ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいでは土踏まずのちょっと下側を持つねはいせーの足先ねじり愛してる大好きありがとう笑顔でねボディーごと使ってくださいありがとうはいではくるぶしさんをガツッと持ったら足を振ります 足振り、せーの、愛してる大好き、ありがとう、ボディも振ってどうぞ、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、では手を離します、足の先を振ります、足振り、せーの、愛してる、えこれ、足振り、ありがとう、愛してる大好き、さっきも足振りだったね、上下、愛してる大好き、ありがとう、名前がちょっと違う、大好き、ありがとう。 足だけ振り、せの、みなさん手離してください。せの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右愛。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、両手両足振り、ここチャレンジタイムですが、みなさんは手を離しててください。背筋を伸ばしますい、はい。ボディを倒します。両足を上げます。 両手を離してね、皆さんちょっと左手を離せませんねせーの、愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモセット背中伸ばしてありがとう愛してる大好きナイスポーズチョキンちょっと、っと左脇負傷中あは<笑>いいです、ナイスです痛い痛い痛い さあ、上手、はい、ありがとうございます。左足のふくらはぎ。ふくらはぎを左足のついてください。右足を畳みます。えと、左足のふくらはぎを九尾の塩もみです。体重かけて、ぐいぐい行きましょう。せーの、愛してる大好き、ありがとう。気貴族は力なり、愛してる大好き、ありがとう。と。 ははい、では膝のちょっと上、ケッイさんですね、膝のちょっと上の内側さん、させーの、愛してる、大好き、ありがとう、せいの道も行こうかな、ありがとう、はい、ももの内側です、<笑>内もも無です。せーの、愛してる、大好き、いいです、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、では、この肩をひっくり返しますよ。ね ひっくりそしてふくらはぎさん外側です、せの愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね、まあ、20分ぐらいねいつもできますから習慣にしてみていただくと、慣れると10分です、はい、でふくらはぎさん裏側、愛してる大好きありがとう、今度10分バージョンね、ねビデオに収めておきたいと思います。はい 愛してる、大好き、ありがとうはい、では膝下355に「愛してる大好きありがとう」10分だったらいいよねはい膝のちょっと上「愛してる大好きありがとう」上「勉強放送はね20分でやってるけどねはいではっ、えー、と膝わり「愛してる大好きありがとう」「20分」っていっても25分ぐらい<笑>やってますけどありがとうはいではお膝を伸ばしてはいももの上ですもも上ぐいぐい「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好き笑顔でねは、い、ではつま先お膝内側でございます、ももの横、はい、もも横ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう、ここね、入りに、愛してる、大好き、笑顔でワンワンセット、愛してる、大好きありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス、はい、そしたらこのお膝さんを、うんうんはい、くるぶしでしごきます。 反対側のくるぶしを乗っけて、しごく感じ。ボディーごとやってください。盛大に、せーの。愛してる、大好き。ありがとう。痛い痛い。愛してる、大好き。ワンセット。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。大好きです。はい、ではこの足さんを立てます。桃の座さんをクイル。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。 笑顔でねはい、内側でせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい外側愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは膝下をグイグイせの愛してる大好きありがとう膝裏愛してる大好きありがとう、はい、膝下ブラブラせの愛してる大好きありがとう 肩を下ろしてとちょっとずらして。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きちょっとずらして。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではこのお膝さんも後ろ。高速バージョン今度やろうね。高速って言ってもまあ 全, 全部やります。<笑>はい、では左のお膝さん、あお尻さんの下ね、ちょっと隙間があるかと思います。左腰をグッと体重かけてぐいぐいほぐします。 はい、せーの、愛してる大好き、もも横ぐいぐ、はい、愛してる大好き、ここをワンセット、はい、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はい、背筋を伸ばします、骨盤転がし、右手のお膝さんのの横に右右手、右のお膝さんの横に右手、左手さんは左のお尻さん、で、背中を前にしたときは反る。 後ろにしした時は丸める。骨盤を転がします。後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうボンボン愛してる大好き笑顔でねはい愛してる大好きナイス、はい、では背筋を伸ばして右手3右の腰の横左手さん、左腰腰肘、肩回します骨盤ねじりせーの愛してる<笑>皆さん正大にはい してる大好きシスターゆるゆると愛してここが一番あの脇にくるね愛<笑>してる大好きな椅子腹斜筋さんがね斜めに入っております、ね、この腹斜筋さん側をちょっと痛めてはいということで両足終了ですがここで最後に骨盤両足骨盤転がしはいではマットを二重三重にして座骨さんを守りますよ座骨さんそんな気にならない 床に当たって痛いっていう感じがしない方は別にマットをやらなくても大丈夫はいでは背筋を伸ばします足はね肩方よりちょっと広いです背筋を伸ばしたら背中を丸めた時におへそを覗いておへそが天井が。背筋を伸ばして前に倒した時におへそが床側を向いております床側ねはいおへその向きをしっかり変えるように大きく動かします両足しっかり踏ん張っておきます背筋を伸ばして後ろからせーの 愛してる大好きありが皆さん世代に愛してる大好きありがワあ、もうセット愛してる大好きありがう愛してる大好きナイスでは背筋を伸ばしてクイックバージョン頭の位置は上下するだけで大きくは動きませんこの位置に置いておいて上下でも骨盤は天井向きと床向きと大きく動かしてあります骨盤クイック、イッの愛してる大好き、ありがと 愛してる大好きワンママセット愛してる大好き皆さん大きく愛してる大好きなにしいいでーすいいですのポーズちょっとゆっくりはいありがとうございますできました今日のマッチに入っては最後、えー、ボディのチェックタイムチェックタイムビフォーアフター重要ですねはいでは今やった左足さんどうぞあーふう落ちましたよ右足 やっぱあのね朝これやっとくとねとってもいいんですよ一日調子がはい膝の後ろさんもねあの手が1枚入らなくなりましたはいももさんものぺっと横に広がってまいりました伸びてきたってことはですねバッチリですありがとうございますさあボディの変化ございましたでしょうか何かありましたらコメント欄にお書きください今日も伸びました あ, さんあいいですねありがとうございますはいではシューターの告知タイム オー プ, ンプラス2オープンプラス2はですね2月20日に行われた大大好評の公演だったんですけれども今、「感激三昧ライブさん」というところで3月6日までご覧いただけます、ぜひこの期間にご覧ください、す晴らしいステージでございましたよ、超楽しい、超面白い<笑>あのねチケット発売してい。 初日に数時間で完売っていうね公演でございます皆さんが期待して見てくださいましたとってもいいですぜひ見てくださいこちらただ出演者こんな感じまあ人気者集まっておりましたはいということでこちら音ンパンプラスそしてですねもう一つはシスターのビデオ上映会シスターのいいですビデオ上映会ひどみの日の字 ボリュームでです。す。の日の字でございますのこちら3月26日土曜日14時と18時スタジオエヴァでやっておりますシスターのね若かりし頃の<笑>映像<家>の<笑>がご覧いただきます若かり今も十分若いんですけど当時のね、えー、シスターがパントマイムを修行した東京マイム研究所でやった 講演のビデオを私上映しながらシスが解説するなんていうトークがついてありますあと私の師匠である並高尾先生のコメントなんかもちょこっと出てくる予定でございます出てきます<笑>そちらもお楽しみにはい、いいですビデオ上映会ひどみのひのちこのいいですビデオ上映会はねあのいろいろもっといっぱいえいろいろ映像あるからこれから続けていきたいと思っております はい、ということで、今日もありがとうございました。ボディの調子どうですかあ、山田さんありがとうございます。楽しみにしとおいてください。<笑>はい、では今日もね、素晴らしい3月2日、3月2日ですね。3月2日目あ、春になってまいりました。3月2日、春を楽しんでまいりましょう。ということで、今日もご視聴、ご参加ありがとうございました。明日 明日3月3日木曜日の朝も9時からございますのでご参加くださいフェイスブックライブにて上映中ですよ上上映中上映中中、えー、放送中ですよご参加くださいはい、ではありがとうございましたごきげんようハバナイス e day. チャオ。バイバイ